こんのです韓国とはなんと死に滅裂な国なのかと思ってしまいがちですが実はそうでもないような気もします連合ニュースの記事を引用します国際原子力機関 IAEA が 東京電力福島第一原子力発電所の処理済み汚染水の海洋放出をめぐり、安全性を確認するための国際調査団を発足させたことが9日分かった。調査団には韓国政府の要請により、韓国側専門家も参加する。IAEA は8日、日本との間で処理済み汚染水の海洋放出をモニタリングし、検証するための 技術的支援の枠組みに合意したと発表した。IAEA のエブラル事務次長と、在ウィーン国際機関日本政府代表部の引原武大使は、IAEA の支援目的と履行方式、準備事項などを盛り込んだ付託事項に署名した。調査団は、韓国、アメリカ、中国、フランスなどの IAEA 加盟国の専門家で構成され、年内の日本への派遣が予想される。IAEA は専門家の名簿を公開していないが、韓国政府は9日、報道資料を出し、キム本・ホ韓国原子力安全技術院、責任研究員兼、韓国科学技術院、兼任教授の参加が決まったと明らかにした。政府によると、キム氏は、 原子力安全の専門家で、原子放射線の影響に関する国連科学委員会韓国主席代表として活動しており、放射能物質分析、評価分野の権威として国内外で評価を受けている。政府は、キム氏の調査団参加について、日本側が福島原発汚染水の海洋放出を強行した際に直接的、間接的な検証を行い、 韓国国民の安全を守るための最小限の安全装置を確保したという点で大きな意味があると評価した。また調査団への参加によって汚染水処理の全過程が客観的、実質的に検証されるよう最善を尽くすと説明した。とのことです。片方では東京五輪に合わせて文大統領訪日日韓首脳会談へと 全力で日本に媚びを売り、すり寄ってくる姿勢を見せながら、もう片方では愛も変わらず、汚染水というありもしない言葉を未だに使い続け、IAEA の調査団にも、韓国政府の要請により、韓国人教授を派遣、イチャモンをつける気満々な姿勢を見せるという、一見矛盾しているように見える韓国の行動ですが、よくよく考えてみると、実はそんなに矛盾はないと思われます。 韓国の行動様式、その根底にあるのは徹底した分日、反日であり、陽日という考えなのでしょう。処理水放出の件では何とかして日本を貶めたいとする分日が基本精神となっており、文大統領訪日、日韓首脳会談に関しては陽日を基本精神としているに過ぎないということだと思われます。韓国という国を よく理解していない人たちから見れば、韓国の行動は片方で日本を貶めようとしながら、もう片方で日本にラブコールを送るとは、全くわけのわからない国だと思えるでしょうが、無日、反日、陽日が基本精神であることがわかれば、ある程度納得がいくのではないでしょうか。日本を侮辱するためであれば、それが真実か嘘かはどうでもよい。 とにかく日本を侮辱できればそれでいいのだというのが韓国という国の基本精神であることは処理水関連のもう一つの記事を見ればよくわかると思います。こちらは中央日報の記事を一部引用します。国際原子力機関 IAEA は福島原発汚染水の海洋放出をモニタリングして検討する技術的支援範囲について 日本と合意したと8日明らかにした。特に IAEA は発表では汚染水ではなく日本政府が主張する処理水という用語を使った。ラファエル・グロッシー事務局長は日本と世界の他の国家、特に周辺国の人々に放出される水が脅威となるものではないということを安心させるのが最も重要だとしながらも 日本の海洋放出計画が技術的に実現で国際観光に符合すると主張した。とのことです。IAEA は日本が主張する処理水という用語を使ったと肉肉資源に書いていますが、この記事を書いた記者はそれの一体何が問題なのかというところすらわからないまま書いているんでしょうね。もともと汚染された水であったことはもちろんそうなのですが、 そこから放射の物質を現代科学でできる限界まで処理をして取り除いたものなので処理水と呼ばれているのです。別に日本が主張したからそう言われているわけではなく処理を施したという明白な事実から処理水と呼ばれているだけなのです。これを無理やり汚染水と呼べとはそれこそ何の理論の正当性もないただのごリ押しでありその根本には 日本を侮辱したいという意図があることは、火を見るよりも明らかでしょう。処理水放出に関する韓国側の主張は、徹頭徹尾ただのごり押しであり、何一つ論理的な正当性を持ちません。以前、当チャンネルでもその件はお伝えしており、実は韓国の研究機関も問題なしという報告書を出していたという趣旨の動画をアップしています。処理水に問題なしというのは、 IAEA を出すまでもなく、韓国内の科学者、研究者も同意している内容なわけですね。ところがです。過分にして私は知らなかったのですが、以下のようなニュースが6月16日に流されていました。グーニュースの記事を一部引用します。2021年6月16日、韓国朝鮮日報によると、韓国原子力研究院が 福島第一原発の処理水が、韓国に及ぼす影響は微々たるものだとする報告書を作成した白紙研究員に警告処分を下したことが物議を醸している。記事によると、韓国原子力学会は今年4月、原子力研究員のファン研究員が、昨年8月に作成した福島原発の汚染処理水処分による 韓国国民への放射線影響と題する報告書を公開した。報告書は韓国への影響についてビビたるものと結論づけており、日本の情報公開不足により処理水の海洋放出のリスクは予測すらできないとする韓国政府の立場とは異なる内容だったという。これに対し原子力研究院は今年5月、部署長の承認なく報告書を作成した。 政府が発表した報道資料と相反する内容であるのに、報告書が学会を通じて公開されたなどの理由で、ファン研究員を懲戒委員会の審査に付した。懲戒委員会は今月7日にファン研究員に検跡処分を下したが、ファン研究員は長官表彰者であるため、警告処分に減刑されたという。しかし学会では、今回の懲戒について、 非常に異例のことと批判の声が上がっている。原子力学会も今回の懲戒は政府の立場に反する報告書を作成したことによるものであり、学術活動の自立性を深刻に侵害するとして、14日から会員約5000人に対しファン研究員への警告処分に抗議するための署名を募っている。原子力研究員労働組合も 報告書の内容が政府の立場と一致していたら懲戒処分は出なかったと批判しているという。とのことです。あまり大きく報道されていなかった印象がありますが、これ実はものすごく恐ろしいことだと思うんですよね。韓国では反日、無日に反することであれば、たとえ科学的に正しいものでも処罰されてしまうということだと思われるわけです。 中世ヨーロッパにおける魔女狩りのような行為が21世紀の今日に堂々としかも政府主導で行われているのが韓国という国なのですこんな国とは距離を置くに限ります日本政府には今後も決して韓国と対話などすることなく今のまま丁寧な無視を続けていただくよう切にお願いしたいと思いますねということで今回の動画は以上になります